日常プンの日の日曜日のお二人本日の動画はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートの生汁野菜の 塩, と塩麹入り鶏塩スープを食べたいと思いますちょっとかっこいいねえかうんー野菜がいっぱい取れてお肉も入っていて塩麹乳酸菌も取れそうですねあれ塩麹って発酵食品な乳酸菌取れますよね間違ってないですよねそれではチャンネル登録よろししくお願いします はい、確かにお野菜たっぷりですねではいただきます野菜も若干食感が残っていて噛み応えがあり塩こ、うん、塩麹のスープがさっぱりしているとっても美味しかったです、うん やっぱりさっぱりしているので誰にも飲めそうな満喫しそうなそんな味ですねもろたない方は何か入れちゃうんでしょうけど自ちの場合このままで十分満足できましたのでこちらの点数とさせていただきますあっさりとしたスープお楽しみいただけましたがもしそうでした ら, たらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の演目でお会いしましょう